来て、ね、ないぞ、こ<笑>、ま、のホ<笑><笑><笑><笑>ームタイム。<笑> 奥さんごめん悪くないですかとか言ったらさ「ああいやいや」とか言って笑ってたから「あれどういう時あるの?」って言って。 なか、ね、なん普通はこれますけど。 面白かったった全員これんんで<笑><笑>でるもやっぱあなんか。 男とさあ、あんまなくな い, ーうまいんだ、えー、でもピクニックでも知りたい、えー、しそうだね。 強いと思って、俺は持ってどうしたらいいの あっそうそうそうそうそうそうそうそうそう バ、うんうんうんうん、イクだ。